ブラウザーを立ち上げて anytrans.io を表示してください。画面には QR コードが表示されています。iPhone で AnyTrans を起動して Web 版でデバイスの管理の画面で QR コードで接続を選びます。iPhone カメラで